警告になりましたのでただいまから説明会を始めたいと思います、えー、本日はお忙しい中説明会にお集まりいただきありがとうございます、えー、私が主張をご主張しております小沢と言いますよろしくお願いします、えー、私からは今回の説明会の趣旨を説明させていただくその後担当から詳細な説明をさせていただきます、えー、先に行いました説明会では防災集団移転制度の概要を皆様に お示ししましたその際にはおかげさまで皆様より事業の導入に対して賛同いただくことができたものと理解しておりますその後個別の相談会聞き取り調査などを行い皆様方の意向を確認して詳細に検討を行ってきたところです本日の説明会ではそれらを踏まえ事業導入が可能な区域を示させていただくことと行く予定としております しかし防災集団移転を希望しても区域に入れない方も出てきておりますすべての方の意向を満たすことはこの事業では難しい課題となっておりますそうした方々に対しても市長から何らかの支援を検討することを支持されております皆様の合意が得られ防災集団移転事業の国の同意が得られましたらわせて 区域外の方々の住宅再建の支援を考えてまいります。いろいろな希望をお持ちであるとは思いますが、この復興事業の実現を果たすためには、何にもまして、まず皆様の合意をいただき、ご理解、ご協力がなければ進まない事業であります。このことをお願い申し上げまして、説明会を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 あいておりまして、今日出席となっておりますので、すみませんがよろしくお願いします。人抜いないところでしゃても何が無んですかね。説明を聞いてご質問とあればそれを受 け, 受け付けてカレトしたいと思いますので、とりあえず説明の方をよろしくお願いします。続きまして企画制作課矢谷よりお手元の資料に従いまして。 市原地区の防災集団移転についてご説明申し上げます、えー、なおご質問等は後ほど一括してお受けいたしますのでよろしくお願いいたします、えー、企画政策課長の矢作でございます、えー、私の方からあ本日の防災集団移転の事業の方針そ、えー、の方で検討を行いましたその結果について、えー、ご紹介をしたいというふうに思っております、えー、本日説明する内容を画面の方に出しております、えー、最初の一番目、えー 椅子原地区の移行確認書の集計結果これをご報告いたしますえまた2番目としましてえ防災集団移転を予定する区域すなわち災害危険区域の指定の予定区域これをご説明したいと思いますえそして3番目でえ各移転機構別の対応を説明したいと思っておりますで4番につきましては3番の詳細な説明ということでえ各移転移行の別に細かくご報告をしていきたいといううに思っております 最後に五番としまして、今後のスケジュールの目標ということで、えー、これもそれをご説明させていただきたいと思います。では失礼ですけれども、座って、えー、説明させていただきます。で、えーどうですかね、えー、この説明の前にちょっと最近の話題としてトピックを一応ご報告しておこうと思いまして、一回だけ、えー、ご説明いたします。あの、去る7月17日、い、復興大臣としては、これまでで初めて、ええー、根本復興大臣が茨城県の方に公務員になっております。 でその際にはあ、茨城県で行っている防災取材運転、これをぜひ見たいというようなことで、この五原地区、それと枚方地区、ここをご覧になっております。その際には、大臣は強力にバックアップしたいというようなことでございまして、もし、事業化がなされれば、予算的な面でバックアップするということをしていただいておりますもので、何としても事業の成立にこぎつけたいというふうに我々は思っているところでございます。 特定のことで、えー、順次説明をえせていただきます、えー。最初が移行確認書の集計結果でございます。移、え、行、ー、確認書を提出もしくはピンキの周辺で、えー、電話等で移行確認をした方が66個ございました。えー、つまり伊藤原町の中で、えー、66個の方からあ正式な内容を伝えております。いただいております。えー、ご協力に対して、えー、感謝を申し上げます。 でその状況については表の1段目ということになっております磯、えー、原町の中で移行、えー、を寄せていただいた方が全体で66ということでございましたそのうち移転の希望につきましては戸建ての集団移転が5災害公営住宅の希望が23個別の移転の希望が17ということでございました一方で、えー、継続居住の希望が12といったようなことで移行、えー、が寄せられております こうした意向を踏まえまして、確認も、えー、対象区域、市が検討しました案でございますけれども、その中の構則が39個ということで、前回の説明会で31個というようなあ区域を示しましたけれども、8個ほど補助制度の中で拡大が可能だろうというふうに整理をしまして、<笑>今回提示しようというものでございます。 39、移転の希望が戸建ての集団移転が3、災害公営住宅が16、個別の移転が14ということで、この移転の希望の合計は33個ということで、39個の中に占める割合は 85% と高い数字になっております。一方で継続給付についても2、検討中も3、こういったような数字も上がっているところでございます。えーまあ、この結果を踏ままえすと、 お移転の意向がかなり強い地域ということ、これが一つと、あとは同じ箇所に移転をお見込める方が、災害行為で16ということが出ておりますので、一定の規模を満たすというようなことから、あ国の補助事業の採択があかなり見込みがあるというふうにわれわれは掴んでいるところでございます。で、こちらがあ市が検討した結果。 国の制度のもとで採択が可能であろうというように整御をしたエリアつまり国との協議に向かいたいと考えているエリアでございます判<笑>例でございますけれども赤い太い線の中で囲まれた区域それが確認後の点対称区域の案ということでございますで、えーえー、下の赤いハッチの部分赤い塗られた部分これにつきましては前回の説明から拡大をした区域案ということでございます この拡大の検討の手順でございますけれども、災害の度合いの特に大きな区域、それが全開示したいやということを考えておりまして、これを当然ながらベースとして考えております。このベースの区域から制度の許先範囲で拡大可能なことということで、条件を2つほど満たすものについては拡大を行ったとい う, ふう、そういう整理をしております。条件の1つ目が、ベース の, この中心の区域と危険度がほぼ同じであるということ、それが1つ目。 条件の2つ目がこの中心の区域と連続しているつながっているというそういう区域これにつきましては拡大をすることができるだろうというようなことで判断をしておりますそれ以外の各地につきましては検証したのですけれどもそういった条件を満たしておりませんでしたもので<笑>対象区域に入れることはできないだろうというようなことを判断することができなかったところでございます確認していきますと こ, このところは 中心の部分のこの元の前回の説明会で示したエリアの中の各地と同じ各地でありましたので拡大をしております。ここも同じです。でここの区域とここの区域につきましては危険度が同等、かつ元の区域と連続しているとういうようなことで拡大が可能ということを見込んで今回拡大して皆様方に今お知らせしようとしているところでございます。 このようなことで個、前回の説明会で示した区域は31個の区域だったんですけれども今回は39個の区域ということで拡大をして、えー、区域との局に向かいたいということで皆様方に今お示ししているわけでございます続きまして、えー、次の画面におえく、ー、各2点、えー、の区域の対応でございます予定する治療区域の中 の方、それと外の方について分けて説明をしたいと思っておりますまず、区域の中の方で移転を希望されました方のうち災害公営住宅を希望される方こうした方につきましては優先的に中郷地区の災害公営住宅へ入居するというようなそうい う, ような方針でいきたいと考えておりますそれから2段目集団移転の子建てを希望された方 区域の中で3件ほどおりましたけれどもこちらにつきましては、えー、個別の移転希望者と同様の対応を予定というふうに書いておりますこれは何よりも3件という規模では、えー、国の考える集団での移転というものに適合しないということそれと個別移転の方と比べましても受ける支援の内容は同じになる あるいはあ、新しい移転先を行政が選ぶのか、あるいはご自身で選ぶのかという、ただそれだけの差ということもございますもので、えー、まあ、お願いなのですけれども、こだての集団移転を希望だった方は、個別の移転というつもりで、今後望んでいただきたいということをお願いしたいと思っております。3段目、個別の移転を希望だった方。こちらにつきましては、個別に移転先を検討していただくというようなことになります。 ここまでの3段目までの方につきましては用地の買い取りという支援がございます続きまして4段目が一方で現地へ継続して登りたいという方でございますこちら今後の住宅整備に規制自体はかかってまいりますけれども今の住宅に住むことは可能でございます<笑>そして最後一番下でございますけれどもまた今回の結果の結果どうしても国域外と整備せざるなどを得ない方 こうした方につきましては別途に支援を検討ということでこうした内容につきましてはまた後の画面の方で詳しくご紹介をしたいというふうに思っております、えー、順に先ほどの3番の内容をご説明していきたいと思います最初の画面が災害公営住宅への入居を希望される方への支援ということでございます この防災集団移転事業では検査先災害防衛住宅の検査先を中郷地区の災害防衛住宅ということで指定をしたいというふうに思っておりますこちら建築場所は上桜井の市営住宅団地の土地ということで中郷第一小学校ですとか勧誘の近くでございます建設の規模は RC 造りの4階建てコス三32戸というこういう住宅建設の中に 移転をするということを指定したいと思っております。こちらの災害行為自宅、県の東京では、史上最大クラスの L2 という大きな津波が来ても、ここまでは浸水が来ないという、そういう場所への建設箇所ということになります。ここへ優先的に、磯原地区の防災集団移転促進事業の空気の中の方で、希望される方は、移転をしていただきたいというふうに思っております。 なお、1点だけはこのお断りをさせていただきますけれども、前回の説明会の資料で、えー、磯原地区の防災集団店の災害公営住宅を希望される方については、磯原の駅西地区へ、えー、追加建設することを検討しているといったような旨を、まあ、申し上げております。えー、しかしながら、現在のところ、我々が掴んでおります市内全体の災害公営住宅の希望の個数。 それから見まして今のところは追加で建設する必要はないといったようなそういうようなあ検討の結果に今のところはなっておりますもので、えー、追加の建設の予定は現在白紙全くないということでございますそうした中で、えー、3か所計画しております災害公営住宅のうち磯原地区に最も近い箇 所, 箇所の中川地区の災害公営住宅について、えー、移転をしてもらうというのをこ の, この移転の課題ということにしたいと思います。 まして、区、え、域、ー、の中で、えー、集団移転を希望する方を含みまして、個別移転を希望される方への支援でござます。3点ございます。えー、まず1点、私、えー、については市による買い上げが可能ということになっております、えー。希望しない場合には買い上げは行いませんけれども、希望される場合には買い上げを行うというようなことになっております。それから2点目、 今後、移転により住宅を建設、うん、購入する際に借り入れをした場合は、ローンの利子補給を受けることができることになります。上限の金額はご覧の通りになっております。三<笑>点目、えー、移転費用、まあ、つまり引っ越し代でございますけれども、これの支援がございますので、ご承知おをいただきたいと思います。<笑>えー、ちなみに災害公営住宅を希望される方あ、こうした方についてもこの1点目と 3点目については同様の支援がございますので、それもご承知をいただきたいというふうに思っております。あと、支援の内容としましては、この資料には入っていないんですけれども、前回の説明会で、う、え、ち、ー、の市長があ土地の下落がかなり広いというようなことを踏まえまして、市、えー、による買い上げを行う場合には、震災のあった3月11日前の土地の価格。 これを調査しまして、それで、えー、かさ上げして、えー、まあ、上乗せして買い上げるということを申しておりました。あですもので、えー、なんとかあこれを実現するべくに現在関係各社と調整を図っておりますというとことでございますけれども、これは同期をしたいというふうに思っておます、えー。続いて、区域内で継続居住を希望される方への支援の内容でございます。 と言いましてもあの基本的には区域の中で、えー、継続居住を 推, 薦すると推奨するというわけにはいかないので、まあ、なかなか支援という言い方はちょっと違和感があるのですけれどもこういうことはをついております別す、えー、ので、ね、最初に説明したいのは明日の方の規制災害危険区域についてでございます移転、えー、対象エリアの中は今後住宅を建築増改築する場合には制限がかかってくることになります それが例えばもう利用するですとか基礎を高くするですとか概要許諾として利用しないとそういったような制限がかかってくるということになりますただし既存の建物には制限がかかりませんので今のまま継続して居住をしたいという方についてはそれは何の支障もなく住み続けることができるということになっていりますであと上の方の支援についてでございますけれどもこちらは初めてする話でございます でえー、ただ、まあ、この話あの、次のページで今度、区域の外の方に対しても説明いたしますので、そちらの方と同じ説明になりますので、えー、ここでは説明を簡略化して、それを省略したいと思っておりますけれども、区域の外の方への新たな支援と公平性を 保, 保つべきだろうというようなことで、えー、継続居住、区域の中で、えー、継続居住をされるという方に対しても。 住宅に大きな被害を受けていれば、あ何らかの支援をまあいくのか考えていきたいというふうに考えております。えー、とそこまでが、遺伝対象区域の中の方への説明でございまして、こちらが、遺伝対象区域の外側となってしまった方へのお新たな支援でございます、えー。災害公営住宅を希望される方につきましては、あまあ安い家賃で入っていただくことができるということが、それが支援でございます。 個別移転ですとか継続居住を希望される方への支援がこちらの画面となっておりますまず最初にお断りしなければいけないのが国の制度上の話でございますけれども震災時にお住まいだった宅地を市が借り上げることができないということを最初に申し上げておかなければならないという、まあ、心苦しいんですけれどもこれは言っておかなければならないということでございますしかしながら2番目ですけれども新たな支援ということでよく聞いていただきたいんですけれども 前回ですとか、大規模半壊ですとか、あるいは半壊で解体された方、このように防災集団転の区域の中と同等の顔と被害を受けているというように思われるような方、こうした方につきましては、住宅の建設ですとか、購入、修繕等に活用できる支援を現在、検討中でございます。 えー、検討中とありますのは、先ほど、市長、保守市長の方からも申し上げましたけれども、つい先日、数日前に市長の方から、あーこの、えー、検討結果を報告しましたところ、区域の外側の人に対しても、何らかの支援を検討してあげなければいけないなと、全、ま、く、あ、に家屋の被害を受けた人に対しては、らかの支援をしてあげなければいけないなというような指示を授かっております。 えー、そのようなことで、現在、この中の制度について検討を始めたところでございます。でこの内容につきましては、まだ検討を始めたところということでございますので、えー、まだ今お示しすることはできないんでございますけれども、おまあ、財政的なことですとか、関係機関、えー、機関、こういったところとも調整しながら、必ずや、何らかの支援を達成していきたいと、導入手するというふうに進めていくといとでいす。 こちらが最後の画面、今後のスケジュールの目標でございます。一番左が防災集団移転の特進事業のフローを示しております。7月頃とありますけれども、それは例えば今日の7月28日などでございますけれども、現在住民説明会を行っております。これでもし皆様方の合意を得られるということができれば、次のステップに入っていきたいと思っております。 これが8月頃でございますけれども、全国を作成しまして、国土交通省との協議に入っていきたいというふうに考えておりますまだまだ。その後、申請を行いまして、国土交通大臣の同意を得ていきたいと。加えて、復興庁からも予算の配分をいただければ、それ以降に事業の着手をできるということになります。 その際には、土地利用の規制の開始ですとか土地の買い取りの開始などが始まるというわけでございます、えー、中の列は災害公営住宅のフロ動を示しております、えー、9月ごろに入居者募集というふうにありますけれども、えー、9月の中旬から10月の中旬にかけて、えー、入居者資格を有する方については入居者の募集を始めていくということになっておりますもので希望される方は応募をしていただきたいというふうに思っております え現在の予定では2月中に工事が完成しまして、えー、平成26年の3月に災害公営住宅への入居が果たせるというそういう予定で進んでいるところでございます、えー、右の列、えー、これは個別の移転子建ての集団移転も含めました個別の移転でございますすで、えー、に移転が済んでいる方についてはまたこれはあ必要ございませんけれども、えー、移転を検討しておいていただくことになります その後、防災集団移転事業が国によって採択になりましたその後には原作地の取得ですとか建築工事こうしたものを始めていただきたいと思っております、まあ、そのようにすればロ、えーンの利子補給ですとか引っ越し代の支援こうしたものが受けられるということになっております、えー、注意事項でございますけれども国の制度上こうした支援が受けられますのは事業化がされた後と。 なっておりますでこの事業着手事業化同じみですけれどもこの事業着手の時期につきましては復興まちづくり頼りにて対象となるような方々に対してしていく予定としておりますまたその都度市のほうに問い合わせをいただいてもそれはあ適宜情報提供したいというふうに思っております以上このようなことでなんとか防災診断運転を実現させて皆様の生活の再建を支援したいと いうふうに考えております、えー、ですので、えー、内藤と今日のこの内容について、えー、ご理解ですとかご承諾をいただければ次のストップに移っていきますのでご理解をよろしくお願いしたいというふうに思っております私の説明は以上です、はいえー、説明の方が終わりましたのでこれからは皆様のご意見をお聞きするといたしますご意見のある方はお名前を告げてからお願いいたしますよろしくお願いします し, お願いしまますす。えっとエリアについてなんですが今回、えー、確証されてですね、えっと、私の家の方も、ね、出ていただい て, る出ていただいたんですが、えー、よく見ると土地がワンプラスになってまして半分がエリアの中半分がエリアの外と。 いうようよなな感じになっておりましてあ、えーまあ、私の方も市の方で買い上げていただきたいなと思うんですが、えー、今のままだとおおむね3分の2ぐらいは買い取っていただけるんですけど、まあ、3分の1ぐらいが残ってしまうで今後そういう、うんですか、ね、調整といいますか市の方とやれる機会っていうのはあるんでしょうか あ, ょありがとうございます さんの土地につきましてはあの実はあのよく検討はしておりますので、えー、各地割り筆筆会、これをよく調査しておりますあの連続して、えー、あの元の中心の区域から連続して、えー、いる土地というような条件がございましたけれども今残っている3分の1のところにつきましては連続しているその方向がちょっと分 断, 分断された土地の後に しておりますので3分の2の土地については通信 の, の区域から連続しているというふうに判断したんですけれども残りの3分の1の土地についてはどうしても連続しているというふうに判断できなかったもので申し訳ないんですけれども国の制度上ここまでが限界かなということで検討した結果が今日示した区域まさに3分の1と3分の1に分断したというところでございます。 3分の2については拡大をなんとかしたいというふうには思っているですので、えー、そこでなんとか乗り越えをいただきたいというふうに思っています。ということは今、今後日本の位置は全くないということで、進んでいるしかないので、この計画、この区域でもって、私どもは、国の方に協議を進めたいと。 区域以外のところも、何らかの支援はするという話先ほどあったんですが、そこで何らかの検討はしていただけるのかなとは思うんですけど、ど<音声>、ね<音声>えー、ちらのちら回答については、元気の言葉になりますとできないということで。 その他あの、先ほども申しましたように、家屋に起きた被害があったというような、そういう土地であれば、まあ何らかの試合は考えていきたいという、まあ、もしここでなければ、あちょっ と, こそのところ、そこまでまだ財政的な話もありますし、支援については、検討していないというところを考えております、実際、あの3分のに残っても、土壌がある意味。 しどい私はあ こ, こにった、はいた えっと、今あの、私、鴻田と申しますが、あのー、今の赤石さんの質問なんか聞いていると、当然、同じ地域で筆のナンバーが違ったというようなことでこういうことになっているわけですね。はいえーまあここで明確なの答えが出せないというようなことにこうなっているようですが、えー、例えば、あのー、この地域外の人の、区域外の方ということで、あのー えっと支援を検討すると、まあこういうことにはなっているようですが。えー、例え、ば、古屋、あくまの、私の、のような場合は。もう完全にしていけない、その、もう。いわゆる、時の買い上げなんかなされないと、こういうふうに考えていいということですか。ええー、そうですね、あの、先ほども申しましたように、区域の、中に入れられないという場合には、うちの環境には一応できないというのが、こちらの決まりでございます。 でえー、それがあ危険度がこの中心の区域、し、まあえー、島いさんですとか、その周辺を中心としました区域と連続していること、おそういったようなことが、えー、条件となってまいりますもので、まあ、もし仮に土日でもお防災集団移転事業を入れるという場合には、あその右、まあ、から連続して危険だと思われるところで、えー、5県以上が同じ箇所に移転するという、そういう規模がないと、この制度ですと、 私差し促進事業の採択の要件にかなってこないという状況がございますもので、ちょっと難しい話をしてしまいましたけれども、でそのままで、えー、新たな支援、えー、こちらの方も用意をいたしますもので、何、え、卒、ー、ご理解をいただきたいというのが、市役所の方がはい、私も小村です。あのちょっとい言いたいんですけど、最初、市長は、 あのとにかく被災を受けた方は全部危険区域にしてそして買い上げをするとこういう最初の話はそうだったと思いますですから皆さんはそれを信用してそして待ってたわけですよねところが一挙にこういうようなものを示されたっていうことは何の話もなくてそして一挙にこういうような区域を決めるという。 そういうい話は私たち危険区域外の人にはもう納得いきませんそれで大体何所 位, 位ぐらい危険区域外の方がいらっしゃるんですかそれを教えていただきますまああの区域の外側に移動してもせざるをやなった方についてはこうなったこと頂けないのかなということは思っておりますけれども国の制度上 うの買い上げができないというところについては、もう。それはご理解をいただくと考えると、その時点で。じゃあですね。<笑>市長の答弁をお願いします。市長はそのように私たちに訴えたわけですから、その後そういうものがなくて、こういう話になったわけですから、みんな区域外の人は納得していません。結局審査を受けたのは同じように受けています。 海のすぐ近くで、そしてうちも何もなくなりました、そういう状況の中で、なぜこういう危険区域と危険区域外というのが決められるのか、最初の市長の話では、市長は結局、全部この海沿いを危険区域にして、あのー、ちゃんとその サ, サイクリング、労働を作るという、そういう話でした。 ですけどその後何の話もなくてこのような状態になってきましたですから私たちは当然もう危険区域とか危険区域外とかこういうふうに定められるとは思ってもおりませんでしたそうです皆さんなもう結構危険区域外にいる方がたくさんいると思いますその人たちは皆さん もう同じような思いで危険区域内にいる人といない人は同じじゃないかと思うんですけどもそれをご検討なさるのが市の役目であるし市長の立場だと思いますですから私たちはそれを待っていたわけですけどもその話が一切ございませんそしてこういうような状況になりましたそれを納得してくれと言っても 得できません。どうでしょうか皆さんだから何所帯がいるんですかおそらく危険区域内にいる人の方が少ないんじゃないかと思います全部入れると二つ島から全部入れますと危険区域外の方の方が多いんじゃないかなと私は思っておりますその人たちのためにはどのような 処置を取るのかやっぱり最初にそういう説明があって何の納得してくれと言っても主張のきちんとしたそういうものがないとまた同じようなことをやられるんじゃないかっていう私たち区域外の人は皆さん不安でいますまして被災を受けて怖い思いをしてそして心も病んでる中でそういう二重のそういうものを受けるのは 本当に辛いと思います。それを何とかご理解の上で、しっかりと同じようなご検討をお願いいたします。以上です。すみません、副市長の石田です。えっ、ー、といろいろ皆さん大変な思いされていると思います。で、この説明会あの今月の初めに一度行っておりまして、一度最初の地図を差し上げて、ただいろいろ皆さん あのご意見があるでしょうということで、えー、個別にあの一件一件全部話を聞くようにっていう市長からの命令でそこは丁寧にやらせていただいたのかなというふうには思ってるんですがそれでさっきの地図見ていただきます と,、えー、とこの1か月で皆さんとお話をさせていただいて、えー、なんとかあのエリア拡大できたのがあの、えー、と赤い。 えっと、車線で、えー、染めてたところなんですけれどもあの危険地域に指定するっていうのは波が来て 2m の波が来てここは危険でしたよっていうことなので、えっと、土台例えば飛び地になっちゃったところあの理屈上波が来ましたここまで 2m ですで何軒か置いてそっちも 2m ですっていうのは国に対しての説明がつきませんのでその連続した土地ですよっていうのは多分前回もご理解いただいたのかなと思います。 それで皆さんのご意向を踏まえて、なんとかここまであの大きくしていったということなんですが、多分本部田さんの土地はもうちょっと上の方なのかなと思うんですね。ですから、ただそこも、やはり海際から、例えば5件連続して、あのみんなで移転したいんだよということであれば、この防災集団移転っていう国の制度には乗れますので、そこはあのまた。えっと 今回この区域は一度まとめて別な区域というのはまたそんな形でやれればいいのかなと思うんですけれども一回とにかくこれであの今日の目的としては前回お話をさせていただいたそれから皆さんにいろいろお話をいただいてあのお話を聞いてエリアを、えー、と拡大しましたこれで一回あの国の方に申請させてくださいというのが今日の趣旨です。 それともう一つ、今お話しあったように、どうしても国の制度を変えるところまではいきませんので、これ、東北も、あ東北三県も同じ制度ですから、ただ、うちの市はやはり皆さん、あのお苦しみは同じだということで、この区域外になった人にも、何らか の, あの措置をしましょうということで、市独自で検討を始まったということなんですね。でそれが例えば、ここんなふうににししまままますすよ、よいいいくらいくらら と, いうところまでまだ、 そこまではいかないんですが、なんとかしますというのは市の市長が最初にお約束 し, お約束したとおりでございますので、そこはお待ちいただきたいなと思うんです。ただ、今回やはりまた揉めてしまいますとですね、えっと、一歩進みませんから、このまとまった地域で申請するのは皆さんいかがでしょうかというのをどうしても今日あの皆さんの意見を聞きたいんです。で、ここで、ここ 区域内区域外がありましたじゃあ区域外にこういう支援をしますって今本当に今一生懸命検討してますそれでどうしても区域内で5県まとまったとここがまとまったんだったら例えば小田さんの方も近隣5県がまとまればそれでもう一回あの移転 の, あの防災集団移転という形で確認が事、えっと、業化ができると思いますのでそこは全く可能性がないというわけではないんですが今回あのこの地域を 申請してよろと い, いうのをとりあえずあの皆さんに他を排除するということではないんですよここの地域をまとめて防災集団移転っていう事業を国に申請してよろしいですかっていうのを今日やりたいあの説明会なんですねで皆さんとにかくこの区域内の人も外の人もあると思いますのでその外になった方も多分他の市町村は切り捨てちゃうと思うんですが。 市長はそんなことしませんので、そこは何とかあの助ける方法をみんなで見つけようという検討を今始めてますからそこは市長を信用してあのちょっと時間を若干いただきたいただ今回こ の, あの集団移転の区域すら決まらないとまた堂々巡りになってしまいますから何とか今日これでお認めいただきたいと思うんですが皆さんいかがでしょうかあのこの区域で えー、と国交省と協議に入ってとりあえずよろしいでしょうか。 そこで、小松さんの立地を中心にして、5県の方が、海側から、5県の方が集まれば、そこは防災集団移転の事業として。もう一つ成り立つということです。な事業がなですから、隣接して5県以上。例えば、あの、例えばですね、こういうところに5県ありましたと。であれば、また新たな防災集団移転。 申請すすす。るここととは可能ででいうことですあの、危険地域っていうのは波がこういうふうに押 し, 寄せ押し寄せていくわけですよね、ですから、ここは1個決まりました、ただ、ここから離れて、この辺りの方ですね、こ の, この辺りの方が移転しないよう、危険地域に指定されるの嫌だよって言いながら、こういうところで5県まとまっても、飛び地になってしまうとここは認められないということです。ただ、 海側から例えばここに冒険集まりましたってことであれば新たな地域としては可能ですっていうことわかりました。はい、それであのうん。打ち消ししてもらいたい。<笑>だって打ち建てちゃった人はどうするんですか。うちの近くで海側で海側に住んでたんですよね。あの不備品外だったんですよね。 えそして海側に住んでいてあ波によってお家壊されちゃったんですよそしてうちなくなっちゃったんですよそして周りの人たちはもうすでにうちを建てちゃったんですよねもう引っ越してね、えー、だからあのうちの方はご縁まとまらないわけなんですよでもそういったあの土地は残ってますよねうちはなくてもでそういう人たちの署名を集めてご縁になれば認められるんですか認められます 例えば隣の人はもうすでに口を壊してえー、他のところに口を立てちゃいましたと、はい、でも土地が上ってますので例えばお宅の土地が隣がそういう方で、えー、そ の, そ の, その地続きでが集まれば、えーえー、それは無事業化は可能ですああ分かりました<笑>いずれにしても、し、えっ、ー、と。 ここの地域が危険ですよっていうあの指定をしてだから市が買い上げます税金で土地を買い上げて皆さんに安全なとこに移ってもらうんですよっていうのがこの事業のベースの考え方なので1点だけポツンっていうあエリア指定ができませんからそれが5軒の最小の単位なんです。でそれががツツツンボツンボツンだと、 あの真ん中のところは危険じゃないのかってこれ理論が崩れちゃいますからある程度まず集めなきゃいけないのですそれが苦肉の策で例えばこういうふうになっているわけですよねこうあのもしここにお集まりだったら大変申し訳ないんですけどもあの多分。 のねうん、あの残りたいっていう方はこういうふうにいるからなるべく最大限皆さんの意見をって言ってこうやってこうやってこれだったら津波がこんなふうに来ましたっていうふうに国に言えるかなっていう範囲がこれなんです。あの 普通に考えれば道路1本で こ, うここまでですってやれるんですがそれだと意向に沿えないので一件一件聞いて回ってじゃあここはこうやって拡大しましょうこうやって拡大しましょうってやってた地図がこれなんですで多分皆さんおっしゃってるのはたと例えばこういう地域だとかだと思うのでそれは海沿いの5県海沿いから5県こんな風でもいいと思うんですよねこんな風でもいいと思うんですよねただ海沿いを残しちゃってこういうところに 保険まとまりましたっても、これ、ここだけ2メートル来ましたっていうのは、あの証明できないので、海沿いから保険という形で考えていただければちょっと、っといいですかうどうぞ。あの、海側のところの、あの、緑川です。海側のところの堤防の、ちょっとあのちょっとここ出てるんですよ。いいか あまり深い意味はなくてですね、の<笑>このこの土地の筆と同じだったというのをただするだけです。<笑> のあの市のスタンスはですね、なるべく市民の皆様にいっぱい。 利益が及ぶようにというのかな一線でも多く入って、ちょっとでも広い土地を買い上げてあげたいなというベースでやってますので、そこだけですねあのご理解いただければと思います、な, なるべく意向に沿 う, うようにということで、時間もかけましたしあの、やってまいりましたので、まだまだ足りないというご指摘はもちろんあると思うんですね、100% というのは、もう皆さん流されてつらい目に遭っているわけですから。 かないとは何やったっていかないとは思うんですがなるべくとにかく市民の皆様にご理解いただいて少しでも、あのあ少しは助かったなと思ってもらえるようにというのはベースでやっておりますので、えー、とまたご意見いただければなとは思うんですがそこはご理解いただければありがたいなとい う, ふうに思います。 ありますよね踏み切りがありまして踏み切りがありました自由うと申します踏み切りがありましてちょっと前下でさせていただきます<笑>ここら辺ですここですそれ、3点あるんですね前は野口藤子さんのアバ通りですそれで、うちはあの津波がこう、坂になってる真ん中あたりまで津波が来ましたそして、うちは高く見えるけども 台風の時でもあもう道路変なってしまうんですね。だ今回津波ではかなり水入ってるんですよで。大規模半壊なんですけども全滅です。仕事も何もできません。もう機会も何にもやられました。大変でした。そういうのをこっちは全然解決しないということで、でもほら意外の方のあれも。 考えてるっていうその市長さんのお考えをねお聞きしましたからちょっと哀しいたんですけども、津波国道乗り越えて線路ドを乗り越えて川があるもんですからまともに直接私の家来ちゃったんです。だからちが一番低いんですよね。だから必ず大分だなって言うと消防署も来てます。だからその辺はどうなのかなーしもぎましと申しました。 ゆかさんの時の状況についても一応あの調査して判明しております。であの先ほどと同じ説明なんですけれども、この中心の部分からあ連続していればあのー、空気に出ることは可能というふうに考えていればあるんですけれども、まあ危険度もほぼ同等かなというふうにはあまあ そ, そこまでは考えられたんですけれども。 なかなかあのもう一つの条件のほうが、ん、クリアできなかったもので、空、う、気、んえー、の外側ということで 後々、保険はつまらないだろうというか。えか 土地をどうするべきかと私はえますその土地をまたそこに体験すると言われても、の土地を私たちどうすればいいか分かりません。 もう支援の内容ですかね、その土地をどうすることもできない、そ活用することもできない、区域も入らない、砂地がもし来たら2メートル以上、つらっとまた来てしまうよう、土地に火を建てることもできない、そうなると、諦める人っということなんが。 のこののとがるううおっっしゃってるう何かしたの支援い私たち<笑><笑><笑><笑><笑>、ね、もあのなんとか皆さんの支援が少しでも熱くなるようにっていきたいなと思います。あの今回 どれぐらいの方がここに入られて、区域外の方がどれぐらいいらっしゃるかというのも把握しませんと、あの全体予算をどれぐらいに取って、区域外の人にどれぐらいの支援ができるかというのもスタートしていかないんですね、で今あの、例えばジャあ、ご飯まとめようかという気分があの区域内になったことでまたまとまってくればあの、さらにまた進むと思うんですね、これ以外の。 説明会の意味というのも、ちょっとえっと。皆さんの中でもお読みをいただければありがたいかなと思うんですね。やっぱり我々としてみれば、あの進めたいんですよ。なんでかというと、やっぱりす早く進めば早く早いほど。例えば今度えっと災害公営住宅に入りますって言ったときだって。あのう。都市が出るとか、いろんな事業化が認定されれば。また。 メリットのある制度が出てくると思いますので、なんとかあの制度を進めたいなと思いますので、そこをご理解いただければなりたいなというふうに思います。 あの私、個別移転の方を希望なんですけれども、これを見ますと移転先を検討してください。移転先地の取得建築工事支援が受けられるのは事業化されてかなくなりまということを書いてございますね。そうしますと、これあの自分で全部やれということなんでしょうかね。あの現在、あの今度あのこのエリアの中のあの？ 一歩先ににることは私、賛成なんですけれどもあのそうなるとえどこから手つけたらいいのかなって正直あの全部血を治したりとかそういうふうにして今つめる状態にはなっておりますのでその時に結局お金もないですよね全部使っちゃいましてそうなるとこれどうすればいいのかなって正直今のところあの考えさせられるんですけれども。 市としてはこの辺にこういうふうにするとかっていうような移転のあれはないんでしょうか。えーっ と, ですね、とりあえず、国険の方が集団してまとまっ て, まとまって、えー、移転したということでしたらば、市の方として造成をして、その土地を提供することは、提供というか、提供といても買っていただかないといけないですね。 ちょっとまとまったと増税値を作ることは可能なのですが、えー、今のこの段階の3件しか取れませんので、そういう方の増税値を増税する費用は、なとか国から出る予定はないです、今の段階では。それで、先ほど市長も言 っ, った、市長も先ほどから言ってますけども、そういった方にしても何らかしているということも一応指示されてますので。 あの、ここに土地がありますよ、あそこに土地がありますよという情報提供と。ここは、ここは、すぐたることが可能ですよという、そういった土地の情報提供は、うちのほうとしてできるかと思います。ありがとうございました。あの、その、ご説明は十分、あの、わかったんですけれども。とにかく、今、何年か後にこうしなさいということだろうと、これは思うんですよね。そうじゃなくて、期限とか、そういうことにはない。<笑> ただ、もし移転しないという選択肢を選ぶんのもそれは、もっとはなりますけれども、その場合にはあのローンの利子保険ですとか、そういったような支援が得られなくなってしまう可能性がないということになっています。 と, えー、と、エリア内外ということもありますしエリアの中でも災害公営住宅に入るのか個別移転なのかあということで あ, のあるいは継続してそこに住みたいということの方もいらっしゃるし100人いらっしゃれば100通りの事情があると思うんですね。でひとしましてはあの10羽一変わらねではこういう問題はいかないと思うんですで、その措置の形状もあると思うし。 えー、と今、そこに家を建てちゃったとか建てなかったとか直しちゃってお金使っちゃったとかいろんな状況があると思いますので個別個別であの丁寧にご相談を今後もさせていただいてです、ね、なるべくあの10人いれば100人いれば100通り の, あの授業をやるようなつもりであの皆さんとお話をさせていただきたい と, あの い, ただきた い, というのは。 えっ、ー、と、お約束したいと思います。市長からも、あの丁寧に対応しようよって言うのは常日頃言われておりますので。えっ、ー、と、そこはお約束したいと思いますので、えっ、ー、と、よろしくお願いしたいと思います。他にご質問ございますでしょうか。すみません、えっ、ー、と、ご質問ないであれば。 えー、と最後、もう一度お伺いしたいんですが、あのー、今も申し上げましたように、えー、それぞれのご事情はあると思いますので、今後も今日でこれで終わりということではなくて、これからもそれぞれ丁寧に一件一件ご相談をさせていただくということを前提にしてです、ね、今回、今日う示しさせていただいた、あのー、エリアで防災取材店の事業内容を。えー 来月、国交省の方に申請するという形を取らせていただきたい、とりあえず一歩前に進みたいというふうには私たち考えてるんですが、よろしいでしょうかもしよろしければ、いただきますあの本当にだ、えー、ちょっと、込み上げるものがございました。あの少ないよ本当に じゃあもう一度伺いたいと思います<笑>今日この内容で8月国交省と協議をさせていただいてよろしいでしょうか<笑>ありがとうございますあのー、いろいろご不満のある方もいらっしゃると思うんですがとりあえず前に一歩これで進まさせていただきたいと思いますよろしくお願いします私たちあの本当に一生懸命やらせていただきますので今後ともよろしくお願いいたします 実例会を終了いたします本日はどうもありがとうございました